ゲームボーイアドバンス俺を目覚めさせてどうしようってきたゼロから始まる衝撃の新シリーズロックマンゼロタプコンゲームボーイアドバンス誰も知らないゼロが目覚めるロックマンゼロツー。タプコン ドインボイアドバンス生きてやるロックマンゼロスリー「タフコン」そして全てがゼロになるロックマンゼロをォー「タプコン」